えー、と猫サポさんのソングなんもう一度聴いていただきたいと思います。 あ<音楽> たきつね 「ここにきて話し合えば」「心が安すらぎる」「こんなとこそさ猫さんぽ」「猫さんぽ」「猫さんぽ」「猫さんぽ」